さあ始まりまりした今回の大いなる川を行くお待たせしましたあのタイで有名な水上マーケットタリンチャ水上マーケットに来てみたということでねまあ予期せぬ出来事が今回も起こりましたよ波乱万丈の旅の幕開けとなりそうだえっ、ー、とガイドブックによると タリンちゃん水上マーケットはバンコクの首都じゃねえやタイの首都バンコクからだいたい車で1時間タクシーで、まあ、混んでなければ40分ぐらいで来れる場所なんだよね人気の箇所ともあって期待してるよえっ、ー、とこの先が川なのかなあれ緑のなんかガーデンテントみたいなのが貼ってあって 何か匂いがしてくるなえー、っとこの匂いはこの匂いはあの匂いだよあの匂いっていうのがなんかちょっとね南国のフルーツの匂いがしてきたぞああ両サイドにこのなんかやっぱ あ, あったあったこういう果物のやつがあしかもちょっとドリアンの匂いもするな っってる言ってるるな何だろうねちょっと残念なのがこの屋根の色が緑だから若干こう緑チックに見えてるっていうところがねもうちょっと工夫していいんじゃないかなと思ったけど、まあ、かえってこう新鮮に見えるっていう意味もいいのかなワわドリアンドリアンね臭いんだけど美味しいんだよなんか初めはねゲロみたいな匂いだなと思うんだけどう食うとねなんか餅食ってんじゃないかなみたいなもう口の中がモチモチしてね さすが王様と言われるだけのね食感はありますよね食感とあと満足度栄養価も高いんだろうなあ な, なんだなんだうわうわこの力の抜ける音楽タイの伝統的な音楽のあれだよなんかこういうのあるよねそういうやつだよ でもやっぱりねこういうその地独特の楽器の音を聞くと「来たぞ!」って感じするよねなんだこれなんだこれガイドブックによるとこれキャットフィッシュって言ってタイの料理には欠かせない魚みたいだねナマズみたいな感じだよねわ中には金色のナマズもいいんじゃんほらめでたいな。 ちょっとパンくずでもあげてみようかなあれそっか魚にばっかり目がいってたけど何気に船が浮いてんだけどまさかこれが水上マーケットじゃねえだろうなおいおいちょっと待ってくれよガイドブックガイドブックっと、えー、このタリンちゃん水上マーケットはバンコクから日帰りで行けることで観光的に整備されたところらしい今ではもっぱら水の上での取引はされていなくて おおいおいさっきのテントの下のところが唯一のお土産屋さんじゃねえかよそういうあれは取ってつけたようななんかマーケットみたいな感じの感じするよねおばさんもやる気ないしさ買ってる人いないもんだってこれちょっと見てなんか色が綺麗だなみたいなねま あ, あいいかじゃあどうすっかな写真でねうまく撮りたいんだけどそれっぽさがないよ全然。 これが唯一それっぽいかな船の数的には4隻ぐらい5隻か な, なんね話に聞くとメイクロー市場っていうのがその本当の水上マークったらしくてそこには50隻から60隻の船が取引されてるらしいんだよねあ違う船で取引されてるんだよね<笑> 船, で取り船がね取引されたらどうすんだって話だねちょっと言い直すのも間違っちゃってしまういいやつとね ああそれにしても楽器の音があー南国のえ東南に来たぞって感じするなこれなんだこれ、うん、変ななんか細長い土壌みたいのがいるなこれあ土壌だこれ土壌えなにこれこんなもの売ってるのよしえガイドブックガイドブックっと この土壌は治療 う, うなぎのうなぎじゃねえやごめんなさいね、えー、土壌の治療でこれを皮に返すことによって苦毒を詰めるあそういう演技的な意味でもこういうのを売ってるってことなんだねそういえばさっきちっちゃい子供がなんかあのこの土壌を話すよーみたいな感じでねやってたからねあいい顔してんね僕ね期待してるバックパッカーもここをねなんか ちょっっとチラッと見てくるとかいう話なんでね滑舌が悪いなしかしな滑舌が練習してないんで最近ねこれね久しぶりの録音というちなみにっと食べてみたってこう魚のこれ大体ねなんか高いんだよ観光地価格でねそれでもまあ800円ぐらいで食うとねあの腹の中にねもねもご覧のとおりですね今タイの チャレンジャーがあってなんとか水上マーケットに来ましたでまあね規模はちっちゃいんですけど、まあ、一応水上マーケットっていうことで、えー、頑張りましたでここまで来るのにちょっと足がねいろいろあったみたいなんですけどうーんなんかよく分かんなくて途中ねつくつくに乗せられてすごい高い値段をねつくつく自体はスーツにオートクルーズに行かないかみたいに言われてそれがちょっとね高い ねっや1200バーツだからこんだけ4000円近く取ろうとしてていや絶対無理だと思ってそこから歩いてでも絶対歩いてまねりてんだけどねなんかエンジンの音がしてね全然喋れないですよね基本騒がしかったよね騒がしいからねマンゴーのジュース飲んでやろうと思ってこのおじさんにやってもらったら もうすごいね、蓋のね、スターバックスでいうこの蓋の上のところまでこう入れるみたいな、そこクリームじゃないのっていうところまで入れてくれて、これはやばいよね。でえー、ちょっとちょっとしたボートツアーを、ね、予約してみたってことだよね。ああ、これから楽しみなボートツアーが始まるぞ、うるせえな、この親父の声が全然うるせえんだよね、俺ね。 あーのどかでいい旅だ仲間<笑>、はい、しいなすごいエンジン回してきたよこれ結構飛ばすねこれわーわーわーわわわおいおいおいおいすごいしぶきだよしぶき<笑>ちょっと そ<笑>うそうなんだよすごいよこのしぶきがおいおいおいおいおいカメラカメラやばいここでスタビライザーが壊れたっていう、ね、とんでもない話なんだよいやー飛ばしたねこれカットしたんだけどね約10分ぐらいねこのしぶきを浴びながらみたいななんだこれなん だ, なんだあれなんだこれ あ、さっきのキャットフィッシュがめっちゃいる。めっちゃいる、これ、なにこれ。それにしても、水が汚ねえな。この茶色はどうしてこう茶色くなっちゃうわけ。何に、降りだってこと、これ。ロープと繋いで。ジャパンって、俺しか乗ってないのに、なんでジャパンなんだ。 とにかくねこの船が狭いからお尻がお尻と足がもうねこれ狭いの本当になんだブレッドってなんか変な食パンを一気に渡してきてんないや買わないよ買わないお腹空いてないんだもんそれ。 食べたばっかだしね。な, なになにな、なんでみんな買うの、これパンを。わーわーわーわー。こんなに買わなく。ちょっと待って、なんか嫌な予感がしてきたぞ、これ。すごく嫌な予感がしてきた。さっき自分でも言ったけど、食パンってまさかこの。キャットフィッシュにあげるって、なんかバチャバチャ言ってんじゃんこれ。バチャバチャ。わーわーわーわー。すごいな、これ。 うわー、ね、うわいちょいちょいちょいすごいよちょっともっと遠くに投げてよそれさ何か触れそうだよあなんだパン買えばよかったなこんなんだったら師匠俺も俺もあげたい何これ うわちょっと待って俺これ究極のインスタ映えを思いついたのここに飛び込んじゃうっていうねこれあるんじゃないのこれ全然生えないよね多分あの船に乗せてもらえなくなっちゃうねこれ飛び込んだらえあなんだこっちに出前やってるみたいだようわいるねうわやっぱ近いところ迫力が キャットフィッシュわねあのカメラ壊れるほんにこれ激しいねバジヤはなこの辺がちょっと静かになったかなそれにしてもなんでキャットフィッシュっていう の, これあの 口のとこについてる髭がそういうあの意味があるのか な, なんかねそれにしてもこのタイのね運転手が時間を節約したいのかなんだか知らないけどものすごい飛ばすんだよそんなに飛ばすのってぐらい。 ね、このしぶきの波の高さで分かるよねそれにしてもこの高床式のなんか家は な, なんだろう、ね、なんでこの水辺に作ったんだろうねほんとに。 ちょっと小休憩ということで何かよく分からないこ寺院に来てみた方がいいけどなんだか安っぽいうんちなんだ建物がちょっとあるけど大してねタイの建物の中はね大したことないんだよねほら。 ほらほ ら, ほらこの集会所みたいな感じこれ嫌なんだよな俺なよく入るな欧米の人はなんか日本のあの幼稚園の体育館みたいな感じでね幼稚園っぽいよねこれなんか悪いけど、まあ、唯, 唯一これはねなんか石で作りましたって感じなんだけどなんかこう新しいのはねなんでその原色で塗っちゃうのかなっていうところなんだけどまあいったいそこはねあの微笑みの国のうんちですってことでね うわ、もう飽きたこの敷地もう飽きたななんだブンブンブンブンエンジンの音がせるけどあ さんこんにちはあ「ハロー以外聞こえなかったの全然いや俺分かったもうちょっとねタイが栄えるなんていうの方法をね分かったんだけどエンジンだってうるさいよねこれね完全にね もうちょっと静かに電気の電気モーターのなんか開発すればね絶対もうちょっとね人を呼べると思うね<音声>なんだこれうわ叩たくやつだこれ<音声>暇だから叩たいてやるか っていうのをね思い出しちゃうねこれね<笑>この音は<笑>今のイントロだけでわかる人がいるかっていうんだけどね「ワイルドスピード東京ドリフト」っていうね映画でねちょっと使われた曲なんだよね「てりやきボーイズさん」っていうねなんかこの「コーン」っていうねその「てり焼きボーイズ」の曲を聴いたらなんか太陽を思い出したんだこれ。 あー船が着くまでちょっとブラブラしてるって言われてるけどちょっと違うとこまで行ってみっかなこれ少し離れてえー、みんなとは違うとこに行きますってことでね水辺でなんかたたずむっつったってねなんかこのドブ川みたいな感じだからさ な, なんか違うんだよねあのベニスのベニスのカナルグランデとはえらい違いだなしかし何が東洋のベニスだよな どういういことそんでもねなんかここでストリートファイター の, あのゲームとかでね舞台になってもね味はありそうだよね何ていうのブラジル出身のダンギエフとロシアとはもううるせえなバイクの音がうるせえなブランカかブランカ対チェンリーがねここで戦ってもねなんか しっくりくるよね、こういう舞台だよどうせそういうのそんなこの川の中の生物のモンスターが出てきたとからねなんかそういう感じだよねイメージ的にどれちょっと庶民の生活のところに行ってみるか途端の作りが、えー、途端に、えー、雰囲気が変わったなんつってねちょっと静かだねやっぱこの辺はね えー、とゴミと熱帯の草でねいかにもアジアの町って感じそんでもってあのでかい葉っぱはんだよブロック塀がブロック塀が何かこう何かこう圧迫感を感じるね人が住んでるのこの辺にそして何をしてるのこの人たちは えー、っと 声, 声が聞こえてくるぞこっちかなあでもこう見るとなんかもう鉢植えなんかがあってね水と共に生活してるって感じでいい感じするねこっちは草と共に去りぬって感じだよねあいいねなんかこういう裏道いいね生活感あふれてますって感じで なんだ今のスーパーマンが横切っていったぞん何か音がする、ね、なんか結構いいねこの辺の風情がね、あのー、夜なんかにこうさ間接照明を照らしたらすごくいい感じがする水の街って感じで、まあ、こっちもありそうだね あでもねあんま奥まで行くとね今度船に乗り遅れたらやばいからさなんだなんだなんだ危ないなんかトントンやってんねなんか作ってるみたいだね アジアな感じがするに、ね、<笑>特に匂いはないねうんな ん, だなんだなんだなんだなんだわわわわわわわわわわわわわわわわ 鳩いいおじさんじゃん。どこの国にもいるよね、こういう鳩おじさんがね。あ、失礼します。あなたの鳩をちょっと驚かせてしまいまして。あ、魚にも餌を与えてね。 いや本当にここれびっくりしたことがねタイはね今回2回目なんだけども以前のタイのねタイ料理をね、あのー、頼んだらねこの魚が出てきやがって本当にねさっき餌あげた魚がそのままいてね お, おいおいおなかの中からパンが出てくんじゃねえかっ<笑>そんなことはないんだけどもそれぐらいね、えー、なんかもうやってるんだよねやっぱ南国だからね魚はかなり多いよね種類はね種類っつうかその量が多いんだきっと。 活発なんでね、プランクトンとかが。戻ってきた、戻ってきた。いやー、このリバークルーズね、思いがけない冒険になったっていうことでね。ねまあ、水はだいぶ跳ねたんですけども、まあ、まあ、来る価値ありですね。 昔はここは水運で栄えてたみたいなんですけど、にベニスっぽい、東洋のベニス と, 言 い, ますなベッというのを作って。 パパ <laughs>